天皇皇后両陛下および日本国民の皆様に対し深い敬意を表しました と, ともにこの度日本国国会で演説を行う機会を賜りましたことを謹んでお受けいたします衆議院議長閣下 参議院議長閣下、内閣総理大臣閣下、国会議員の皆様、ご列席の皆様。 世界史において核も傑出し重要性を持つ機関である日本国国会の中で私は偉大なる英知経験及び功績を持つ皆様の前に一人の若者として立っております皆様のお役に立てるようなことを私からも多く申し上げられると思いませんそれどころかこの歴史的習慣から多くを得ようとしているのは私の方ですこのことに対し感謝いたします 妻ジェェンと私は、結婚のわずか1か月後に日本にお招きいただき、ご向上を賜りましたことに、心から感謝申し上げますありがとうございます。 これは両国間の長年の友情を支える皆様の寛大な精神の表れであり特別のおもてなしであると認識しておりますご列席の皆様演説を進める前に先代国王ジグミ・シンゲ・ワンチク・陛下及びブータン政府及びブータン国民からの 皆様へのの祈りりと祝福の言葉をお伝えしなければなりませんブータン国民は常に日本に強い愛着の心を持ち何十年もの間偉大な日本の成功を心情的に分かち合ってまいりました3月の壊滅的な地震と津波の後ブータンの当たるところで大勢のブータン人が寺院や僧院を訪れ日本国民に慰めと支えを与えようとして供養のための灯明を捧げつつささやかながらも心のこもった務めを行う。 の目にし私は深く心を動かされました私自身は押し寄せる津波のニュースをなすすべもなく見つめていたことを覚えておりますそ の, 時からずその時からずっと私は愛する人々を亡くした家族の痛みと苦しみ生活基盤を失った人々人生が完全に変わってしまった若者たち そして大災害から復興しなければならない日本国民に対する私の深い同情を直接お伝えすることのできる日を待ち望んでまいりましたいかなる国も国民も決してこのような苦難を経験すべきではありませんしかし仮にこのような不幸からより強くより大きく立ち上がることができる国が一つあるとすればそれは日本と日本国民であります私はそう確信しています 皆様が生活を再建し復興に向け歩まれる中で我々ブータン人は皆様と共にあります我々の物質的な支援はつましいものですが我々の友情連帯思いやりは心からの真実味のあるものです。 ご列席の皆様我々ブータンに暮らす者は常に日本国民を親愛なる兄弟姉妹であると考えてまいりました両国民を結びつける者は家族誠実さそして名誉を守り 個人の欲望よりも地域社会や国家の望みを優先しまた、自己よりも公益を高く位置づける強い気持ちなどであります2011年は両国の国交樹立25周年にあたる特別な年であります しかし、ブータン国民は常に公式な関係を超えた特別な愛着を日本に対して抱いてまいりました、私は若、父とその世代のものが、何十年も前から日本がアジアを近代化を導くのを誇らしく見ていたのを知っています。 すなわち日本は当時開発途上地域であったアジアに地震とその進むべき道への自覚をもたらし以降日本の後に続いて世界経済の最前線に躍り出た数多くの国々に希望を与えてきました日本は過去にもそして現代もリーダーであり続けますこのグローバル化した世界において日本は技術と革新の力勤勉さと責任 強固な伝統的価値における模範であり、これまで以上にリーダーにふさわしいのです、世界は常に日本のことを大変な名誉と誇り、そして規裂を重んじる国民、歴史に裏打ちされた誇り高き伝統を持つ国民、不屈の精神、断固たる決意、そして秀出ることへ願望を持って、何事にも取り組む国民、地公、合一、兄弟愛や友人。 揺るぎない強さと気丈さを併せ持つ国民になると認識してまいりましたこれは神話ではなく現実であると謹んで申し上げたいと思いますそれは近年の不幸な経済不況や3月の自然災害への皆様の対応にも示されています皆様は 日本および日本国民の素晴らしい資質を示されました他の国であれば国家を打ちのめし打ち砕き無秩序大混乱そして悲惨をもたらしたであろう事態に日本国民の皆さんは最悪の状況下でさえ静かな尊厳自信規律心の強さを持って対処されました。 文化、伝統、および価値にしっかりと根付いたこのような卓越した資質の組み合わせは我々の現代の世界で他に見出すことはほぼ不可能です全ての国がそうありたいと切望しますがこれは日本人特有のもの、特性であり不可分の要素ですこのような価値観や資質は昨日生まれたものではなく何世紀も歴史から生まれてきたものなのです それが数年数十年で失われることはありませんそうした力を備えた日本には非常に素晴らしい未来が待っていることでしょうこの力により日本は歴史を通じてあらゆる逆境から繰り返し立ち直り世界で最も成功した国の一つとして地位を築いてきました さらに注目に値すべきは日本がためらうことなく世界中の人々と自国の成功を常に分かち合ってきたということです。ご列席のの皆様私は全てのブータン人に代わり心から今 お話をしています私は専門家でも学者でもなく日本に深い信頼の女王を抱くごく普通の人間にすぎませんその私が申し上げたいのは世界は日本から大きな恩恵を受けるであろうということです。性や技術革新が何たるるかを体現する日本 偉大な決断と業績を成し遂げつつも静かな尊厳と謙虚さを兼ね備えた日本国民そして他の国々の模範となるこの国から世界は大きな恩恵を受けるであろうと日本がアジアの世界を導きアジアと世界を導きまた世界情勢における日本の存在が日本国民の偉大な業績と歴史を反映するにつけブータンは皆様を応援し支持してまいりますブータンは国連 安全保障理事会の議席拡大の必要性だけでなく日本がその中で指導的な役割を果たさなければならないと確信しています<笑>日本はブータンの全面的な約束と支持を得ていますご列<笑>席の皆様ブータンは 人口約70万人の小さなヒマラヤの国です国の魅力的な外形的特徴と豊かで人の心を捉えて離さない歴史がブータン人の人格や性質を形作っています ブータンは美しい国であり面積は小さいながらも国土全体に広がるさまざまな異なる地形に数々の寺院僧院城塞が点在し何世代ものブータン人の精神性を反映しています手つかずの自然が残されており我々の文化と伝統は今も強靭に活気を保っていますブータン人は 何世紀も続けてきたように人々の間に深い調和の精神を生む質素で謙虚な生活を送り続けています今日の目まぐるしく変化する世界において国民が何よりも をもんじる社会若者が優れた才能勇気や品位を持ち先祖の価値観によって導かれる社会そうした思いやりのある社会で生きている我々の在り方を私は最も誇りに思います我が国は有能な若きブータン人の手の中に委ねら れ, られています我々は歴史ある価値観を持つ若いそして若々しい現代的な国民です 小さな美しい国でありますが、強い国でもあります。それゆえブータンの成長と開発における日本の役割は、大変特別なものです。我々が独自の願望を満たすべく努力する中で、日本からは貴重な援助や支援だけではなく、力強い励ましもいただいてきました。日本国民の寛大さ。 両国民の間を結ぶより次元の高い大きな自然の絆言葉には言い表せないしかし非常に深い精神的な絆によってブータンは常に日本の友人であり続けます。日本はかねてより、ブータンのも 最も重要な開発パーートナーの一つですそれゆえ日本政府およびブータンで暮らし我々と共に働いてきてくれた日本人の方々のブータン国民への揺るぎない支援と善意に対し感謝の意を伝えることができて大変嬉しく思います私はここに両国民の間の絆をより強め深めるために不断の努力を行うことを誓います。 改めてここでブータン国民から日本国民の皆様への祈りと祝福を改めてお伝えいたします。<笑>ご列席の皆様私簡単ではありますがゾンカ語私どもの 国, 国の言葉でお話したいと思います。 ご来席の皆様、今私は祈りを捧げました。小さな祈りですけれど。 日本、そして日本国民がいつも常に平和と安定、ハーモニー、調和を経験し、そしてこれからも繁栄を享受されますようにという祈りです。今日のご